はい、ご紹介を預かりました、伊勢和伊藤史よりズズズイートをやってまいりました。天根と申します。どうぞよろしくお願いします。 雷鳴を響かせ大地をます三つののが過去過去に迷う活動せよ竜神の森よいいスイッパー すすすすすすすすよいしょ 好好好好好 サササササよいしょ 手よろしくお願いしますょ よいしょ よせこいチーム。